¡Gracias! この原宿で演舞させていただけること本当にうれしく思いますありがとうございます今年度のテーマは「あかつき人との縁つながり」をテーマにした演舞となっております踊り子一同精一杯踊りますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれではまりますルリの夜 生粋2019暁想定に思いをはせる